よし。相当でかいから大丈夫かなんしゃーでーす。おしおしおしおし。こんしゃーでーす。どうもどうもどうも、こんばんは。いやー、いや、いていていでまだ、いや、ぜひぜひ、あのね、土日にでも、 アニメイトとかにだとちゃんと売ってるのかなぜひ、あの、他のね、なんか、あの、アムルちゃんとか、と猫山とかも載ってるし、普段ね、仲良くしていただいてる、<笑>お友達もね、なんか載ってるので、いや、これはマジで嬉しい。じゃあ、ちょっとまた、今度、みんな、変えたかなって時に、またちょっと話そうか、詳しく。はい。ぜひぜひ、あの、 あの、今日販売中なので。<音楽>はあ、始まらないね。次かな。おーららららら。ヨネスあったら一回部屋から落ちる。おらららららららら。あ、待って待って待って。私大事なこと忘れてた。え、お酒開けてないよみんな。やべえ。 大事なことおいおいおいどうやんだっけはっ<笑>さんがえーとちょっと負けられねえなあ、やばいわ、ほ本当に。大事な飲み物飲んでないじゃん。金曜日だからね。おらおらおらおら。あ、ま、いやいや、やばいや、ま<笑>じでまじで、ちょっと、あの、語弊があるからね。あの、飲酒運転だけだと書くと、まじで語弊あるから。ダメダメダメ。 マリカーのみ、飲酒運転、OK です。あ、なんで取るのいやだーもう守るもの持ってない。<笑>なんか1位が見えんのだけど。わわ、待って待って待って、それ、それ、それ、それ、それ早く、いいやだ<笑>えー、嘘え、ひどくない今の。あ、ニムズ君がおじゃねいてくれてありがとう。あ、そっか、金のやつ無くなっちゃった。 いやでも、まだ、まだ、追いつけるっしょ、まだ。なんか、青空いっぱい飛んでるしさ。え、ダイナミックだし。おおダイナミック、ダイナミック。え、2位になりたい、2位になりたい。あの悪い位置にきたいんだけど。あー、ちょっと待って。うそうそうそうなんで、なんで、なんで、なんで、なんで。おっしゃー。誰でもいいから、誰よし。おっしゃー。 はぁ。ね、マジで、お父さんだったね。え、強いんだけど<笑>まずはね、2% から決めていきたいと思います。ナイス、ありがとうあ、これ自由に入れるんだね。いいね、いいね。やろうやろう、みんな。入ろう、入ろう、みんな。じゃあ、あの、お先に失礼します。<笑>はいい。KB、いただきます。 はあああらららおおちょっとちょっと止まら止まらんのなし止まらんのなし危ないなもう<笑>あもう野菜とかもちょっと買ったんだけどなんか荷物の重い大半のせいがおらおらおらおら引くぞおらおらよしまず1人目待て待て待て待て待て待て待て待て よっしゃ神エイムほらもう一発<笑>あ、全然ダメなんだけど。おぶね。いやー。ショートカット中に雷はつらいねあ、これさ、ここ使えるやつでしょ。おっしゃ学んでいく。待って待って待って待ってああ<笑>下打ちしちゃった。<笑> ちょっと待ってねコメントが読め読めってコインコインコインコインコイン後ろ来てる後ろ来てるよよし<笑><笑> や, ーべーやべやべやべいないだよ ー, <笑><あ>ー<笑>え待って待って待って そう4レースやったら部屋から解散一旦出ればいいんだよねこれおららららららららおいおいおいおっしさあ今日も元気にねマリオカート飲酒運転やっていきましょうえ目標は5位より上 他のさ、いいよねあの疾走感でいうかあ取れない取れたいやいやいやいやいやうっすらもう一発ルパン三世よし<笑><笑><笑>あっ飛ぶなのニコニコニコニコよっしゃ取れたいいの来ないえなんで6位やが 大丈夫え、なんでなんでなんでなんでなんでなんかみんな強くないどうした<笑>ラムネちゃんに勝てたからよし許せねえなぁマジで2か月前そんな悲鳴ありてたかなぁ全然覚えてないな<笑>ちょっとお前ら譲れえ、なんかカービィの帽子みたいのつけてる 何あれ何あかわいいや2個取るいや危ないあ左うわちょっとやばいやばいやばいあのなんだっけオートなんとかのせいだおんい い, い,、ま、いいおいよっしゃいこれまたまたまたまたいいちょっとさあのマジでね止まるのはなし本当にガチで棒 う, うわ行ってー<笑> アイテムがないんだなアイテムがないんだけどちょっと引っかかっ<笑>これでこれでカラーもうちょっと待ってねこれで早く早く早くあの<笑>いや絶対さ分かってたじゃん来るってでもね連打が間に合わなかったんですよなどとこれ2個取られるから1個で決める1個で決めるあダメだダメだ ああ待って待って待って待って待って待ってやべえよ、マジで。アルコール足りてねえよな。無視やろか。 なんか、お友達の枠だと、なんか、一旦、終わったら、抜けて、もう一回入って、みたいな感じで、やってたから、なんか、それが、普通なのかなって思ってた。普通じゃないのかな、もしかしたら。普通じゃないっていうか、あの、あの、あの、け、けなすとかそういうのじゃなくて、なんか、そ、そういうものなのかなって思ってたけど、そういうものじゃない説あるかちょっと当たれ、渡れ渡れ 今のおっしゃいいなーい<笑>落ちたえここどこえてかささっきのさあ待たて待ま て, 待ってニコニコニコニコいいやよしニコ取れたちょっと遅いスターだねいやこれでもこれどうだあでもつこっちこガラガラガラガラいいんだいいんだいいんだいいんだいいよしナイス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 ええー、まあ、まあまあまあまあまあ。いいんじゃないですか ?5 位は。ちょっとこれ順位が見えないか。ちょっともうちょっとちっちゃくするか。こんなもんでどうだかなうまどうさん、こんばんは来てくれてありがとう。全然ありがとう。久さのオらおラ<笑>。いやでもさ、結構さ、あのー、ゴールデンのやつ、あれを連打する時に、 以外いやいやオラオラ言う機会あるかな確かに久々にオラオラしたかもしれないはいはい4レースやったら勝手に抜けるあそうやっぱりそうそうだよね終了え分からんちょっともう一回とりあえず終わったらいったんだよみんなど ど, どうそれでそうしよう何か仕様がよく分からん あ、待て待て待て待て、防ぐやつ。痛いよー、2個欲しいー、よいよい。ういー。って、おい、おい。危ね、危ね。<笑>めっちゃ狙われてるんだがここでリスナー、見たか、本物はこっちだぞ。<笑>あ、落ちる。あ、これ、これ、これ、これ、おらららららららら。よしよしよしよしよしよしよし。おいー。 おいいい感じなのでははいはいはい痛い<笑>頑張れありがとう頑張れこれ、キノコだと思って釣られたら、あれダメだよ。赤コーラあ待ってさ、これさ、スターの方出したかったんだけど、ちょっと。 まあ、12の半分だから、オッケーなのではむっしゃやっていくぞ。目標は、半分より上。うん。いいのね。それなんか強いもんだって、上の人たち。先生 あ, ありがとう。おい。 おめっちゃ後ろに痛いえなんでバナナ3つ持ってるじゃん許せねえわマジで本当に誰だああカコーラはダメですよはいはいんか後ろから来てるよあ鼻かいよし今今だよリスナーリスナー今打ってカメラにおららららららじゃリスナーなんああ危ない い や, だいやだやだあーアイテム2個取れたええやだそこじゃないって山田エビさんこの写真言ってくれてありがとうえそんなことあるじゃ狙ってますか<笑>ええー、8位なんだけどやばいやばい見ててててアイテム取って サンダー、今だよサンダー、今だよ今はもう無理だよ待って待って待っ て, 待って誰かいないか、誰かい誰か い, 誰か い, 誰か い, いやだだだ名前がいい名前がいい名前がいいいや、強いんだが、ちょっと。え、どういうことですかなんかみんな練習してきたじゃあ、ありがとう。 いやん勝ちたい勝ちたい今練習してる一緒に練習しようなしてませんおららららららら走るぞおいオッケンおららららららおっしゃい 痛いえ、なんか守るやつが来ないんだけど、え、なんかアイテム運が悪くないですかあぶね危あぶね危あぶね危あぶね危あぶね危あぶね危あねあ、なんかこれはね、三段今だよ。三段今。リスナーこ連だここ連だか。よし、ダメだ。え、なんか7位なんだけど、さっきから。やばくないか もし、えー、なんかー、ええ、あじゃ、カオス、カオス、カオス、カオス。いや、な、これ、ワンチャンある、ワンチャンある。いて。やばい、十二なんだけど。やばいって、サンダ、サンダ、サンダ、今。アあ、にゃ、今。アあ、にゃ、サンダ、今。まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ。サンダ、じゃ、私が打てばいいんだな。サンダ、今だよ。サンダ、今。 あー今三だ今。あー今今今今今今今誰か知らんけど三だ今。<笑><笑>やばいなんか七しか取れないぞ。どういうことだ。 難しいな私はこのままの方がいいのかしよう難しいなおいおいでも楽しくあ待って<笑>楽しくやろうつないでちなったあらあらあららおらららいよいし おらららららららあ、そのままでいいごめん<笑>おっしゃ<笑>神ありがとう誰か知らんけど神そのサンダーは神分かってんね誰か知らんけどうっさーい !3 位でな能なんだけどじゃそしたら、私はそのままいますごめんなさい本当に何度も、おテスお借りして申し訳ない 私はこのままここにいますね<笑>ごめん本当にごめんなさい何でもしますから痛いリスナー痛いちょちょちょちょちょちょちょ真面目に真面目に真面目に真面目にやって痛い<笑> 今, いないよ今何でもするってよしよしよしよしよしよ<笑>し感染ってことは人が多いってことかなんか悲鳴<笑><笑>待ってやがるよ。 なんか、名前、なんか来たぞ。あ、待ってやるよって、そっちか。あのー、私はもう、なんか、ま、ま、まだ前るの、あっちかと思った。<笑>待ってくれんのかなあ、だだだあ、かわいい、かわいい。お い, い。 ええー、めっちゃいいな、ここ。偽物<笑>え、こんなレインボーロードあったっけあったな。よし。サンダー、今。サンダー、今だよ。リスナー。リスナー、今だよ、サンダー。からの今だよ、サンダー。今、今、今、今、今、今、サンダー、サンダー、サンダー、サンダー。うわ、うわ、うわ。<笑> なんだその、生きて、エイムとりあえず一個取って。よしよしよし、今だよリスナー君ナイス<笑>神神のさんだ今よっしゃ半分いけたイェーイ<笑>半分いけた、いけたおっしゃーナイス、ありがとう 目小さいよね。<笑>名前でないとわかんなくなってるんだが。ね、メッセージ出さないとわかんないよね。よくできたな、マジで。おい。私たち入れ替わってるおいおいおいおいおい。これさ、うえい、うま。 うまいんだが、今の。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。めおい、アイテム取るなアイテム取るんでやだかやうやらやらあー、回れないやばいやばいやばいやばいやばじゃ、なんか、1個ミスったらめっちゃ、いてっていてじゃ、アムロレイアムロレイ待って。2個2個、あ、でも2個取れないな。痛い。ちょっとちょっと 危な い, 危ないうわずるっるわいわいわわさアイテムダイナミックにしたやつおいだい<笑>アイテムがねダイナミックなので楽しいねあ<笑>取られたそうなんですよなんて言ったってねラムネ杯鼻菌なのでいってってってって このアイテムこのアイテムですべて買ってもらってよ し, なななよし<笑>頼む頼むよっしょ<笑>あしルルちゃんのいたよっし<笑>マジでさ7と6しか見れないんだけど大丈夫か このがもうリコっていったの4000交代であったかま い, いか前かラッキー7でいくよあらららららららららららららららららららイムいいらららららららららららららららム。神エイム なんか誰か当たったえ 物騒だかららさ早く捨ててもらってもっでも今5位だよ5位5位5位でもさアイテム2個よしキラーは怖いよしスター今だよ今だよリスナーリスナースター打って今 かガソリンが足りねえよマジでちょっ こ, これ終わったら40005そうよ酔えば酔うほどね速くなる多分知らんけどでもなんか今日アイテム運が悪いと思うんですよ思いませんなんか見ててああだだだだ突っ込んでる それ当たるの。<笑>ここでいいやつ。しサンダーこい、サンダー、サンダー、サンダー、サンダー、サンダ今だよ、サンダー。サンダー、今だよ。よっしゃ、神。よっしゃ<笑>。<笑>イェ<エ>ー。<笑>見たか、これが。アイテム調整です。 名はもう来ないかもしれない<笑>さあ2巻目いきますかはい2巻目二2巻目はいつもの贅沢絞り桃おいさあ 部屋に連れて帰ったあ、やっぱり、やっぱりあるんだね。いい囲気いてんだよ、こっちゃん<笑>あ、姫、あ、いいこと思いついた。あの、うちはイタチ、かっこいいな、なんか。ほらよ。<笑>そんなあなたにプレゼント。全然助かるでしょうまいのでは。あと、あれですよ、あの、申し訳ないわね。ツイッターのフォロー。 チャンネル登録、高評価、あとアーカイブね、もうお疲れだけでも、なんてだけ言うと、嬉しいです。よし。これでサンダー来いサンダー来いいててててててててよし、よっしゃ。え、うまいのよ。うまくなったもしかして。<笑> せんで、ナイス、ありがとう。え、なんかさ、強い人が抜けて、俺もしかして私が強くなってる<笑><音楽><音楽><音楽>、はああナイス、ありがとう。<音楽><音楽>さあ、やるぞ。 ね確かに。おいあ、ここ、どこ、道ねそうそうそう。あの、ちの追加がね、まだ、引っえ、いった、いんだがやばいやばいやばいやばいよし。あれは、豆腐鍋ちゃんか行ってーやだんだんララララ。安全運転しよう、みんな。 え、待って。またナじゃん。<笑>またナなんだけど。ちょっと、許せねえな。ちょっともうちょっとラムちゃんこっちにするか。ジュージンありがとう。<笑>またナなんだけど。ワクワク。名前早く見せてくれ。たまに たまに、たまに。違うかな違うな。普通のリズナーさんかなでも可愛い女ってことだよね。違う、全然、男性だったらどうしよう。おいおっしゃ私の愛が届いた。もう一個いるもう一個いるか三つあるよ、今。いや、一個しか取れねえんだな。いやー、い 行った行ったーあれシルラちゃん、ラムネイトだよねあ、そういうことするんだ。ダメだよ。推しにそんなことしていいんですかだ誰かいいのいいの取ってこいいいのこの2個の取って。よし。わっしゃーやるやる いや久々だったね確かに操作忘れるよねいくぜおいおらららららいくぜなんでだよなんで2位でコインなの あったまってきたな、マジで。いや、あのコースの位置取りも完璧になってきてる。なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで、すごくない今の。今の回収速度やばくない、マジで。爆速だったんだけど。<笑>誰かしら受け取ってくれたっぽい。 いやでも待っていっといっといっと ま, まだまだ今これ何周目 ?2 周目だから ま, まだまいるまだまいるよまだまいる痛いキノコ落ちてる拾ってく 私え強くないちょっと<笑>なんでえ ?2 位だったじゃん私今<笑>おいおいおいラムネイトの引退者が出てしまう<笑> い, いいじゃん、いいじゃん。今、私より上にさ、さっきよかったんだから。無しってことで。おい。よし。お愛こ様ということでね。引退を無しにしてもらって、いいと思います。たま、たまちゃんたまちゃんたまちゃんたまちゃん。いや、VTuber にはいないんだ。おいしょい、よいしょい。よいしょい。おい。 いて落ちたんだがな、なんだそれ。いてててて。いやー。あ。神調整でしたね。え、神調整じゃないやばいな。あー、誰もいらん。誰も、なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでみんないたみんないたみんないた。でもアイテムがない。とりあえず一個取って。え、なんでニャンコ一個なの なんかみんな名前考えるの上手いんだよな。Go! <笑>は誰が失敗してやるのあ、ミスった。<笑>楽しむのもあるんだけど、明日私がちゃんと起きれるのかっていうのも、 ちょっと楽しみの一つにね覚えていただきたいんですけど誰か引っかかんか二な2個欲しい2個欲しい2個欲しいめっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てる多分あぶるねーえんでんでなんでなん で, なん で, なんでよしよしよ し, よし来んじゃねえという。 だったらいや、マジで、やばい、本当にそれ。<笑>待って、待って、待って。なんか、ラムネイトの、でも、可愛いよ、女に勝った。ラムネイトの子になんかめっちゃやられるんだけど、どういうこと推しをちゃんと、あのね、<笑>リスペクトしていただいて、いいっすか おららららら お, おなんかめっちゃ狭いここなんだっけなんだっけここわ悪い悪い位置だっけあの「はーい」って人誰なんだマジ で, でででで水た水た水 た, た当たれ当た れ, 当 た, れ当たったらうわ っ, って言ってるんだ私が当たるんだよでも4位だからまだいけるよ これで、なんか、なんかこう、よし。おっしゃほらー見た痛いのああおいおいこれでさ、ワンチャン、いや、攻めるか、守るか、どっちなんだいえ、でもここ当たんない可能性あるかなここだ どうだはいじゃあお肉 だ<笑>ろ<笑>。フえめっちゃ熱いなんだこのマリオカート<笑>楽しい<笑>ねえ香りがいいでしょう楽しいマリオカート楽しい愛ぶつけるぶち<笑>いやラブレイトの人なね。ねんでも 受け取ってくれると思うからさねふぐれんなだなちちちちょち可愛 い, <笑> い, い女うーんーまあまあいいだろう。一回目だから許したる一生目だし はよくもってくれたな、この範囲は。ワンちゃん見えてる、ワンちゃん見えてる、ワンちゃん見えてる。 走りましょう。ま、たプレゼント嬉しいなよ、今日それはね、やっぱラブネイトのみんなには、プレゼントするよな。成長欲しいな。買おう。<笑>買おう。おい。おい。ここどここっちか。この、ハーイっていうのはマジで誰なんだ いっおずこてくれてい」コムジャンがまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまこまたまたまたまたまたまたまたまだまたまたまたまたまたまたまたまたまがまたまたままってくれたありがとう頑張りまたまたまたまたま いいよ来ないまあ、人生はねそういうものですねああ待った待っ、ま、た待っ、ま、た待っ、ま、た待っ待っこれ 行っていくぞええー、どうしよううーん。あ、サービストなんでやりたいかも。わしわしありがとう甘っ。<音楽>あま、<笑>おめでとうございます。ラ<笑>とかありがとう<音楽>あら 復讐したんだけど、アイテムゲーないよ。だから、あ、負けないテムゲーなんで、ちょっと広がってる、広がってる、広がってる、広がってる。痛いちょっとあれは取りに行けないな。サンダー今だよリスナー今打って あ縮まってる、縮まってる。1、2、3、4。あでも1、ナイスナイスナイスナイス。やばいやばい、絶対、絶対なんか青コーラ飛んでくるじゃん。でも、いや、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。ンーあるサンダー打つのよ分かってんだろうな。 が出たけど稲宮<笑>ラムネが出たけどいいぞこれはいや楽しいなあモ ー, モーカントリーやろうよナイスありがとう 全然ある大丈夫焦るときじゃないサンダー来い今今打てよ今打てよよしいや痛えなすごいすごいすごいすごいカオスカオスほらなんかさみんなさまとまってるじゃんうわあらら場外なんだけど痛い<笑>やばいやばいやばい さあいくらアイテム入れだとはいえちょっと順位がめっちゃ広がってるえビリなんだけどきたーチート来ちゃーち 分, か分からん分からん分からんいっぱい使ってこうえ な, な, なんでなんでなんで何でん で, んでボムヘどこ行ったサンダー今サンダーだよサンダーサンダーサンダーリズム 牛を引いていく。待て待て待て待てやまだまだまだっしゃこみーむやっこいだつないだイエーイ見ましたか見ましたかこれが。ね、アイテム調整した感じですね。 アイテム調整の頃もちろんよ。当たり前よ。おい、行くぜ。いけんのはい、いー、やばっやば<笑>やばいやばいやばい。みんな、キノコ使いやがって。よっしゃーかわいい女。ぶつけてこう。あ これ右行けるんだ。なるほどね。だから早いのか。ういのラブレター、3つ届きます。よっしゃ。今、今、今、早く。あ、あ、通りすってた。ナイス。ナイスよくかわいい女今、ボムヘン置いときました。いや なんか可愛い女はさショートカット使うから早いんだわここほらほらほらほらこれこれこれこれあらここも使ってるあンコーラあなたの出番ですよ まあ、2位ですよ、ちょっと皆さん。あれ、本気あ、なんか、右手封印してるとか、そういう感じですかね、皆さん。マジマわざわざありがとう。リフォの続行コーマジかー。惜しかったなアイテムもうちょい、ワンチャンあればって感じだった。 このコースさ、5周ぐらいするっけ ?7 周かぐるぐる回るところだけで、しかもアイテムがさ、ダイナミックだから、痛い<笑> なにみ誰 だ, これ選んだのマジでんなにみやなにおいおい おーじゃーん。こー。いや BGM がいいよね。あとこの音もどうかん。入れてて、ね、のルピもいいよね。めっちゃ好きだわ。こうニコが取れないね。痛い。<笑>よし。今今三段今だよ。今今今今今今今 今, 今, 今, 今, 今, 今, 今, 今, 今。今五円五円五円五円五円。いやでもこの辺なら。 まだ調整のかい取れないよし3台今3台今3台今早く早く今今今今今 今, 今, 今ワンチャン見えるワンチャン見えるワンチャン見えるけどあれ赤コーラ持ってるから いいのではいやいよいよいよい、いいのでは<笑>よ い, よ い, よいいので は, いいのではありがとうジジありがと う, ジジあがとうああめっちゃ、めっちゃ熱い。<笑>ジジありがとう ちょっと可愛い女早いんだけど21お い, いでででででそうなんですよ戦いの中で成長するのってねえなんかめちゃめちゃめっちゃみんな武装してるえでもここもさ多分なんか2回目たもいいかもやるのあぶないあぶないあぶないあぶない 歩いっちゃう痛い痛い痛い痛いいやまでもまだ怖いまだ怖いいマリオカート楽しいマジで<笑>ワンチャンあるワンチャンあるワンチャンあるワンチャールワンチャールえあるいっえっあやだやだやだ今のさ今さシブ ル, ルちゃんさなんか前に投げてたのに私がいたら今後ろに投げたよねロマネートだよね トラップのキノコなんうえ絶対そうなると思ったでもでもキノコがあったらみんな拾うじゃんね<笑>絶対落ちると思った私<笑>いや絶対落ちると思ったでも拾わずには いられなかった。だってキノコがあったらみんな拾いたいじゃん。3だよと言う<笑>いやいやし、もう投げるしかないもう投げるしかないもう投げるしかないもう投げるしかな い, かない<笑><笑>あ、これで終わりにしようと思います。 ああ。ああ、まじまじ、ありがとう、しのむんぐ。<笑>あ、はあ。マリオカートってこんなに面白かったな。久々のマリオカートだったけど、めちゃめちゃ楽しかったです。<笑>で、えっと、23時から、あの、カムリアムルちゃんと、 ホラー映画の同時視聴があるので、ね、よければそちらも遊びに来てくれると嬉しいです。ね。じゃあ、今日は最後お名前呼んで終わりにしたいと思います。いやでもさ、結構途中1位とか取れたし、めちゃめちゃ良かったのではあとはあの日曜日にスプラトゥーンのあの飛行士の大会があって、そちらの運営とかも、あと参加もやるので、よければね、そちら見ていただけると嬉しいです。 えー、のぞとくん、とても楽しかったです。ありがとうございました。あ見てくれてありがとう。おつしゃでした。また、23時、お会いしましょう。コ<笑>スくん、えー、ありがとう。またね、23時、お会いしましょう。バイバイ。